ふふむむなるほどえマッチノートに何書いてるの何か調べ物ですかうんお正月について調べてるんだ日本ではお正月に何をして過ごすのかなってなるほどそうだったんですねねえアイさんにも見せて いいよ今ねお正月にどんな遊びがあるか調べてたんだけどすっごく面白いな遊びにも意味があるんだってたこあげは空を見上げることは健康にいいってことで健康をお祈りするためだったり願いを込めたたこを高くあげることで神様に願いが届くって言われてたみたい他にもね駒回しにはお金が回るように 意味があったり福笑いには年始から笑顔になって縁起が良くなるからって意味があるんだってえー、知らなかったなんとなくお正月といえばって感じはしてたけどそんな意味があったんだ今思えば昔ながらの遊びってどれもよく考えられていますよねカルタや百人一首なんかは。 子供が遊びながら字やことわざを覚えられるように考案されたって聞いたことがあります確かにアイさんもことわざはカルタで結構覚えたな私もです犬も歩けば棒に当たるとかカルタに書いてあるイラストも覚えていますもんやっぱりみんなお正月はこういう遊びをしてたんだねええ お正月の定番ですからねえねえ、遊びの他にもお正月の定番のものってあるのそうだな、定番といえばお正月飾りの門松とか鏡餅とかもそうだよねうち毎年玄関に門松飾ってるよ 私は飾った後は小さく分けて食べるんだって鏡開きですね私の家でもおしるこにしたりお雑煮にしたりしています私の家ではもんじゃに入れたりもするよああそうなんだ同じお正月の定番でもお家ごとに違うんだねお家でゆっくり過ごす人もいれば 旅行に出かける人もいるって言うしお正月の楽しみ方っていろいろあるんだね私はどうやって過ごそうかなじゃあさあ、あいさん家で新年会やらない新年会うん、お正月にみんなで集まって美味しいもの食べてワイワイ楽しく過ごすの あー、ーそれとっても素敵だよいいですね私もぜひ参加したいですじゃあ決まりだね年明けはみんなで楽しく新年会だおお。お邪魔しますいらっしゃい明けましておめでとうございます 今年もよろしくお願いしますこちらこそ今年もお互い切磋琢磨して頑張りましょう今日は新年会にお招きありがとうお正月をみんなと過ごせるなんて嬉しいないさんもだよ今日は来てくれてありがとねエマさんあけましておめで いけましておめでとう今年もよろしくねわールビーちゃん今日のお洋服もかわいい<笑>ありがとうお正月だから振袖もいいなって思ったんだけど今日はみんなでたくさん遊ぶからお洋服にしたんだそっかお正月は振袖を着ることもあるんだね 正月にぴったりの縁起のいい柄とか模様とかもあるんだよ振袖には縁起のいい柄っていうのがあるの気になっちゃうルビーの知ってることでよければ教えるよいいの、はあ、ルビーちゃん教えてえなんか面白そうな話してるじゃん さんたちも混ぜて電気のいい柄ってどんなのがあるのいっぱいあるよちょっと待ってねスマホで柄を検索してっとこのハトの柄には開運昇福や勝負運上昇とかって意味があるし亀甲柄には長寿や健康って意味があるの他にもさくらもん柄には 豊かさや物事の始まりなんかの意味があるし最近だとぶつ葉のクローバー柄の着物なんかもあるんだよはあどの柄も綺麗だねうんでも柄の意味まで考えたことってなかったかもアイさんも柄は好みで選ぶことが多いからなそれにしてもルービー詳しいね。 ルビーが詳しいのはお姉ちゃんから教わったからなんだお姉ちゃんお着物のことルビーにたくさん教えてくれるからいいな私も教わりたいお姉ちゃんきっと喜んで教えてくれるようん今度頼んでみるね<笑>ごごめんなさいおなか 大丈夫アイさんもお腹ペコペコだからもうんお昼だしそろそろみんなでご飯食べよっかお待たせーうわお鍋だは味しそうお出汁のいい香りがたまりませんね でしょそれにしてもニコっち手際よくてびっくりしちゃったよあっという間に作っちゃうんだもんふふん。ニ<笑>コほどのスクールアイドルにもなれば料理くらい簡単よ 新年会よニコが普通のお鍋で終わらせるわけないじゃないどう言いますと最後の仕上げが残ってるの行くわよあたたたたたたたわっかわいいニコ特製アルパカ煮ぞれ鍋よ クールアイドルたるもの作るものもかわいなくっちゃねすごいよニコちゃんほんもののアルパカさんみたいうんふわふわしててかわいいあっべる前に写真撮っておこうなるほどねだいこんおろしはいつ使うのかなって思ってたけどこういうことだったのか。 という間にこんなものを作ってしまうなんてさすがニコさん宇宙ナンバーワンアイドルのニコならこれくらいできて当然よそれじゃあみんな手を合わせていただきます それのさっぱり感もあってペロッと食べられちゃいましたねうんうんニコッチのおなでアイさんもニコニコなんつってお粗まつでしたみんながあんまりにも美味しそうに食べるからニコもついつい食べすぎちゃったわあれはなよちゃんどうした の, あの実は お正月にちなんでみんなとしたいことがあるんだちょうどお腹もいっぱいになったところだしどうかなじゃあみんなでかわいいしめ縄を作ろうと思ってしめ縄キットを買ってきたんだあっイさんこれ知ってるリボンやドライフラワーとかで飾って手作りできるやつだよね この前お出かけけした時に見つけてねみんなで作ったら楽しそうだなと思って買ってきたんだパッケージのしめ縄の写真お花で飾り付けしてあってすっごくおしゃれだねわどのデザインも素敵ですいろんな形があるんですねこのちょうちょ結びのものとかかわいいですそれに縄の色も。 ピンクとかコンとかいろいろあるしデザインも和モダンテイストでいいじゃないしめワって自分で作れるんだね私も作ってみたい ルビーさんらしくてすごく可愛 い, いです。アイさんのモテキター見て見て、はあ。お花とリボンがカラフルだね。これを飾ったら楽しい一年になりそう。サンキュー。花世 の, のは白い。お花と稲穂。うん、しめ縄に飾る。稲穂には？ よりの多い一年になりますようにって願いを込めるんだってそれに新年もたくさんの植物が育つようにって意味合いもあるんだだから私は「今年も美味しいお米がいっぱい食べられますように」って稲穂を編み込んでみたの華よらしくっていいじゃんデザインも稲穂がアクセントになってて可愛い 一緒に作れてよかったこちらこそ初めてのお正月飾りが作れて嬉しい花代ちゃんありがとうねそうだみんなのしめ縄写真に撮ってもいいかまわないわよとびっきりかわいく撮ってちょうだいそれとかわいいニコも一緒に撮るニコルビーもいいかな お姉ちゃんや花丸ちゃんたちに見せたいんだじゃあ撮影会をしましょうせっかくかわいいものが作れましたし賛成じゃあみんな自分で作ったシメ縄持って写真撮ろうじゃあ私のスマホであれお客さんあ来たね。 みんな待っててみんなお待たせーおかえりなさいんなんか甘い香りがふっふっふーそうこの甘い香りの正体はねおしるこだよ いい香りですねさっきお鍋作った時にはキッチンになかったわよね実はおシルクを届けてもらったんだなるほどねしょっぱいお鍋の後に甘いおシルクって最高じゃない このおしるも記念に写真を撮っておこうっと<笑>このおしるこは美味しいよだからみんなに食べてもらいたくって頼んでおいたんだよねそうなのうん、実はこれ小さい頃から食べてる近所の大好きなお店のやつなんだだからみんなにもこの味を知ってほしくて そうだだったんだねアイちゃんの思い出の詰まったおしるこ楽しみだな<笑>このおもちもこんがり焼き目が入ってて美味しそうさっそくしみなわの効果が出ちゃった こ, このおもちすっごく伸びるんだよほら見て見てほら このもちもち感と甘さが、もう本当に絶品のお汁粉なのおしだけになっちゃって。ほら、みんなも温かいうちに食べて食べて。じゃあいただきます。は、うん。い、うん。あまあまれ口の中が幸せ。はい、お餅の柔らかさと。 あんこの優しい甘さがたまりません おかわりあるから、たくさん食べてね。はあ、お腹いっぱい。でも、ちょっと食べすぎちゃったかも。それなら、私に任せてください。たくさん食べた後は運動です。私、皆さんと遊びたくて。 室内で遊べるパーティーゲームを持ってきたんですあそれ知ってるルーレットの指示で手や足を4色のサークルに置いて倒れないようにするゲームだよねあ、面白そういいじゃないせっかくだし6人でトーナメント形式で勝負しましょうよではお正月らしく負けた人には 墨で顔に落書きというのはどううでしょうか先日エマさんとお話しした後私もお正月について調べてみたんですが顔に墨を塗るのは本来魔除けのおまじないとしてやっていたんですって水星の筆ペンで描けば洗えばすぐに落ちるし興味ある子は落書き OK とかにする私書くのも書かれるのもやってみたい では、トーナメントの組み合わせを決めましょうニコッチ、左手赤くうん。よしニコッチクリア次、セッツ右足黄色くっ、<笑>うん さんもクリアだ決勝戦ともなると白熱した試合展開だね両者一歩も譲らない意地のぶつかり合いこれぞスクールアイドルだようん2人の勇姿をちゃんと写真に撮っておかなきゃ刹那、その体勢かなりつらいんじゃないのそれはニコさんも同じはずですこの勝負 勝ちに行きます言ってくれるじゃない2個だって負けるつもりはないわよおお二人ともバチバチだねそれじゃあアイさんもバッチリ決めるよちょっとダジャレ言ってないで早くルーレット回しなさいよこの体勢めちゃくちゃきついんだからね<笑> ごめんごめんじゃあいくよーそれニコッチ右手、青くっぬぬぬおりゃーおおニコッチクリアじゃあ次、セット左足、緑あくっかなりリスキーですがここでリタイアという選択肢はありませんやっ それでも負けは負けけはよ刹那の顔に墨で落書きしてあげるわまニコはあそこまで追い込んだんだから褒められたものよ次こそは私が勝ちます望むところよいつでも相手してあげるわすみでかく。 うするけど頑張って書こう今年の抱負私の決意ここになりたい自分を描くのできた今年の抱負描けたよお疲れマッチじゃあみんなで書き初めのお店あいっこしようか まずは私から、うん、ニコの今年の抱負は「大銀河宇宙ナンバーワンアイドル」としてもっとみんなを笑顔にするだからニコは「今年もいっぱい笑顔になるニコ」いいですね私の抱負は「世界中にもっと大好きを届ける」ですスクールアイドルとして過ごしていると。 大好きの気持ちがあふれて止まりまりせん今年もあふれる大好きの気持ちをみんなに伝えたいですルビーの抱負はもっと体力をつけてもっと完璧なパフォーマンスをすること練習するにもライブでいいパフォーマンスをするにも体力がないとダメだからスタミナをつけてお姉ちゃんみたいなスクールアイドルに少しでも近づきたい 私の抱負はスクールアイドルの素晴らしさをもっと知っていく他のスクールアイドルを見るのもそうだけど自分自身の活動を通してもっともっとスクールアイドルの魅力を知っていきたいな私の抱負はみんなを手あげにして楽しいのはをもっと広げるみんなにも私と一緒に楽しいって思ってもらいたいな 私の抱負はみんなを癒すスクールアイドルになりたいみんなの心を優しくほぐして元気にしてあげたいのエマならもうその抱負達成してる気がするけどええエマさんのライブを見ると心がほっとしますからね最低 もっとみんなに癒しや安心を届けられるスクールアイドルになりたいんださらなる高みを目指すって感じだねうんもっともっとみんなを癒してあげたいそうだみんなで書いた書き染め写真に撮ってもいいかないいよていうかえマッチ今日いつもより写真いっぱい撮ってるね <笑>実はスイスにいる家族に日本でお正月をとっても楽しく過ごしてるよっていうのを伝えたくて写真を撮ってたのそうだったんだ確かにエマさんの楽しそうな写真を見たらスイスにいるご家族も安心できますねじゃあ楽しい写真もっといっぱい撮らないと他に何 撮りたい写真はある撮りたい写真あ、それじゃあ写真館に記念撮影しに行かない舞ちゃんに写真の練習相手になってほしいからいつでも来てって言われてるのお正月だしみんなで振り袖を着て写真を撮りたいのうわ写真館 から縁起のいい柄を教えてもらったし今回はそれで振り袖を選んでみたいな<笑>新年会はまだまだ続くですね、うん、今年もみんなのおかげで素敵な1年になりそう